はい、おはようございます。ラスカルでございますえー、本日の動画ですね。久々に立川にございます。トスカーナさんにお邪魔しております。トスカーナさん、こちらのお店ですね。はいと。 こちらのねトスカーナさん何度も僕お世話になっておりまして大食いの方はみんな来てるんですけれども、まあ、チャレンジメニューだったりデカ盛りのメニューが多数ございまして今回はですねオムライスの 1kg 早食いこちらのチャレンジが新たにできたということで本日はそちらのオムライスのチャレンジ挑戦しに参りましたでこの新たなチャレンジにつきましてはマックスさんやねゾウくんが挑戦しているということでしたのでできる限りね、えー、今回は最速で完食ができるように頑張りたいと思いますそれでは まっすぐ店内に入りたいと思いますよいしょ ということで、ただいまね、店内の方に入っておりまして、もう目の前に商品届いております。見てもらうとね、わかると思うんですけども、今回の 1kg オムライスチャレンジ、3回ね、連続で行わせていただこうと思います。こちらのルールね、えー、事前に説明させていただきますと、今回これチャレンジメニューとなりますのが、1kg のオムライス。で、今回のチャレンジにつきましては、ソースね、結構かかってるんですけれども、このどこまで完食かっていうのが難しくなってしまうので、基本的には具材のみの完食で OK だそうです。で チャレンジ前にはねまあ、このまんま食べてもいいですし崩してね冷ましてもいいみたいでしてまあ、それはねもう個人の自由らしいのでまあ、とりあえずねこの作戦がどう出るかっていうところではあるんですけどひとまずはそのまんまいった方がいいのかな。 でちなみになんですけど、一番ね、今まで挑戦した方で早いのが、ゾウさんパクパクくんで、彼もね、3回挑戦してて、3回目の記録が1分29秒という、まあ、よくわからんね、タイムでこのオムライスを食べていたそうです。はい。<笑>まあ、今回はね、その記録を抜く、向けるように、<笑>あんま自信ないんですけど、頑張ってね、本気でチャレンジに挑戦したいと思います。あー、むずいな、これも。 スプーンもこれちょっと見えますかね2種類ご用意いただきましてこの大きいのと普通のサイズですねうーんこれも難しいなでも一発目だからでっかい方できますかねせっかくなら何回もこういうチャレンジやってますけどほんと難しいんすよね ちょっとね、あの注意点といたしまして、えー、今回につきましてはねガチの本気の早食いチャレンジになりますので、えー、若干ね、あの飲食マナー等にそぐわない部分がねあるかとございますご視聴される際にはですねあらかじめご了承ください、はいえー、もう緊張であんまり口が回ってないですね<笑>ドキドキする時にしゃべるのは無理です<笑>頑張ってくださいはい321いただきます 何食うわこれ。 め、うん、うん、はい、うん、いはひとまず一皿目は、えー、こちらですね、見えるかな、1分6秒ちょっと、<笑><笑>ひとまずじゃあ、一発目で一応、記録は更新ということで。<笑>いやでも これ食べ方本当に難しいですねやっぱ崩さないとなると外側はとろとろの卵いっぱい多いんで飲み込みやすいんですけど中心の方いくとご飯の比率が増えてきて急に飲み込みの仕方が変 え, 変えなきゃいけないのでここがこのチャレンジマジで難しいですねいやでもこれは混ぜるべきだなだこれもったいないんでソース食べちゃっていいですかせっかく頂 い, いてるのでこのデミがねめっちゃ美味しいんですよとつかなさんうん そしたら次は一旦作戦を変えての全部均等に混ぜてその水分量をね均一にしたいなと思いますなんで急いでこれおいこんなおいしいのに食わなきゃいけないんだろうなゆっくり食べたい以前もその他のチャレンジもこのデミとか頂いてましたけど本当においしいじゃないですかなぜなぜこんな急いでいるのかまあでもこれ確かに水飲む方がロスになるので。 ソースを全部食べる勢いだとしてもこれ事前に混ぜて均等にした方が早い気がするんですよね。 そうちなみになんですけどマックスさんね動画でやった際には2分30秒ぐらいかかったんですけどあれ実はピザのチャレンジをやった後にノリでやったらしくていやその話をね今日聞いてやっぱりうちの先輩は頭がおかしいなと<笑> 5キロぐらいのピザ食った後に1キロのオムライス2分半で組みます<笑>もう意味が分かんない本当にあの人は2回目のオムライスはこんな感じでね、まあ、全て均等になじませてみました、はあさっきのは1分6秒 まだ1回目のご飯が鼻の中に詰まっております<笑>はい<音楽>大丈夫ですのであけ声お願いしますはい、はい、<笑> 321スタート、はい はい、寝起しちゃ えー、とこちらですね47秒29でございますいやすごい<笑>違う今日に関しては時間もまだいつもに比べて短いですし食べてる量もまだ3分の1ぐらいしか食べてないはずなのに疲労度に関しては同等ぐらいまだもう2杯目で疲れてるっていう<笑>いや1回マックさん全力みたいですねチャレンジ後じゃなくて ね、あの僕も動画見たんですけどゾウくんなんかあの混ぜずに全部やったじゃないですかじゃあちょっとこういった公式を変えての本気をもう一回見てみたいもんですけどね彼のゾウくんなんかもう僕らに負けないぐらい手破いて得意になってきてるので作った感想だとあの子があんなタイプなわけないっていう感じです<笑>ゾウくん見てる<笑>君はこんなもんじゃないって<笑><笑>じゃあちょっともちろんね3個目も。 あの感じだったのでやっぱりこれ混ぜていきたいなといやーこれむじ<笑>もうほぼ噛んでないですね<笑>咀嚼してないかもしれないです今日<笑>続いてはね先ほどよりも半分近くの割合で全部ね具材を捨せ て, てみましたこれでだいぶねそのスプーンのストロークの距離とか数が減るのでねちょっと今回はこれで挑みたいと思います ラストのチャレンジの掛け声をいただいてもよろしいでしょうか。いきます。はい。三二いただきます。一スタート。<笑> ちょっとすげえ高めだめだすげえ飛んでるこれでだいぶねそのスプーンのストロークの距離とか数が減るのでね<笑>マジでごめんなさい<笑>いやいやあ一番遅いかもしれないこれどうしようどうしよう<笑>、うん、はいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはい 1分8秒ぐらいかかっちゃってますね。<笑>正直あの最初の段階でめちゃめちゃスプーンもたついてて、あ、多分無理かなって一瞬正直思ったんですけど、ちょっと思いのほかやっぱ大きいスプーンが難しいっすね。 今回のチャレンジですが2回目のチャレンジ結果の、まあ、40秒台の結果がね一番早かったということで歴代のチャレンジの中でも一応記録を更新して1位という記録を更新することができましたありがとうございます いやでも、この結果を踏まえてね、あの、大食の人だったら逆に5キロのオムライスだったら10分で食えるのかとか、なんかそんなね、面白いチャレンジもできそうですし、まあなんとなく僕が食った感想で言うと、マックスさんもゾウくんも、いろいろね、やり方を変えてみたりとか、全力のね、体調で挑んだら、絶対にね、 そんんなな記録じゃないと思うんですよ僕の記録もガバーンって抜かされるぐらいの勢いで早いね記録を叩き出してくれると思っております。まあなかなかねこう YouTuber さんは2回目同じネタをね動画にするっての難しいかもしれませんが僕はね個人的に。 大食いいいいのののの選手とししててお二方方本気もも見見たたたでですすまた、ね、その2人以外にもいろんな方の記録見てみたいですこういったね、早食いはやっぱりどうしても食べ方が汚くなってしまったりとか、まあ、いろんなね、ご意見があって難しい部分もあるかとは思いますが、まあ、気になったね、大食いの選手の方、皆様はぜひね、このトスカーナさんでオムライスの 1kg タイムアタックですね、やってみてください。じゃあね、この辺りで僕の動画は締めようと思います。本当にね、今話したいろんな新しい企画、これからもね、登場していくと思いますので、